ナースのマップだね。え、ジェイク僕が見えてなかったのうわ、ドクター来た。ジェイクの方に行ったね。 周りに何もない場所から発電機回したいなあれなんで僕が狙われてるの にカバーに来てくれたの？ありがとう。めぐ 近く通っっちゃったターゲット外れたね狂気解除したし僕も発電機回そう にターゲット変えてきそう治療してもらいたいなスミスああ黒治療お願いしますそれはまずい どっか行っちゃった。<音声><音声><音声><音声> 壊された やられちゃった。姿見えなくなったらダメだああ狂気で叫んだすぐ釣られたら声でなくなっためぐ あ, あ, ありがとうとりあえず狂気直さなきゃ 叫ぶな僕他の一人発電機回してるかなキャンプしてなきゃ僕が救助するかんどこだろう いたいたいた。 ちょっと待って僕一人になっちゃったよドクターだと幻影でバレるからダメだっていやーこれ間に合う幻影さえ出なきゃ様子見るけどこれはもう一発勝負しかない 間に合わないか？何ままさか見逃してくれるの？ほら行けよいいんですか？俺もそこまで鬼じゃねえ。 ドクターだって逃げられちゃったのに。お前とは他カサバより、俺の方が一緒にいたんだぜ。ドクター、次会ったらお前含め、全員叩きのめしてやる。ありがとうドクター。